<tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <yukur> Yos kita lanjut lagi Dimana k a m n y a part ke 49 Kita langsung aja ya teman-teman Disini Kita langsung aja ya teman-teman

Langsung masuk alur cerita Narihodo So y o ことでした ka Oi Sayko Kenyukya v a k

インは悪くないよ。あっちが一方的に喧嘩をってきたんだから今回の件だけを見れば確かにだが校長イゾルデ先生ですが命に別状はないそうですしばらく療養が必要ですけど。

それはよかった無事だったんだよかった全部先生先生からも言ってやってよお願い先生メイン君は先生えっあっあっそのい ろ, いろ立て込んでるんで失礼するよ

男ですね、腰抜けめ相変わらずねゼップル君、うん、そのなんだ今日のところはひとまず帰ってよろしい君の処分については後日職員会議

先輩一人だけなんですか何でだったら私たち全員処分してくださいあー今のは言葉のあやだとにかく帰りたまえいいからさあ何なのよあの態度

あんな気持ちは分からなくもないかなアンダムで何言ってんのよ昨日までただの生徒だと思ってたのが実はマナだったそれも強い力を持ってるとなればなおさらだろうでもベイン君はベイン君よ

と言っていましたけどどうするつもりなんでしょう も, もしかして退学とか退学にしたところで問題は解決しないだろ う, もうなんでそんな意地悪いこと言うの確かに事実は事実として受け止める必要はある

先生無事でよかったよねまあねでも怪我が治ったらまたベインをうーんそうなるのかなああどうもいかんな暗い話にしかならんみんな疲れてますし今日はもう休んだ方が。

明日ね、あまりウジウジするなよこっちまで気がめいるからな。

Oke、okay, sekarang kita pergi kemana dulu Disini kita ke workshop dulu deh teman-teman

Jangan lupa seperti biasa kita save dulu sebelum ke tempat l a i n Oke、okay, s h i f Oke、okay, kita lanjut Tadi ada di classroom Langsung masuk classroom Oh disini jadi bahan perbincangan ya teman teman

Oke, kita keliling aja deh dulu teman-teman. Tadi kita langsung keluar filmnya. Oh, dia nggak bisa bantu, misalnya ya. Kan masalah ini. Kita cek di sini ada Jez. Oh, ternyata di sini ada gosip buruk ya. Jadi di sini rumornya udah menyebar dengan gosip yang buruk. w a l a walah, walah, walah.

ど う, どうしたべきです

我々もいつイゾルデ先生のような目に遭うかは今回の件はイゾルデ先生にも非があるでしょうしかし彼が問題を起こせばその責任は我々にあなた方それでも教師ですか恥を知りなさいまあ落ち着いてい彼が危険なことは確かなわけですし

危険かかもしれないといとう理由だけでで生徒を罰すするのですかただの生徒ならそこまではしないでしょうがねあなた方は校長あなたがだらしない態度だから教職員がこのようなああですから落ち着いて。

Ya disini kita suruh ke workshop ya teman-teman Tapi pengen cek luangan ilsolde Dan seperti biasa kosong nah, Lebih baik langsung aja ya teman-teman Kita ke workshop Eh lewat Iya Oh disini juga sepi ya teman-teman

やりただしっぽいしねないかそうだね今日はいろいろあ っ, ったしひどいな僕は

人間じゃない父さんにデオフラトゥースに作られたマナ・キのそして自分の望みを叶える力を持ったマナ・人を生き返らせることすらできるだから先生は僕のことでも僕はまだ何もしてない

まだ自分のことが分かってないようだねその声ようやく会えた、ね、誰な誰んで僕と同じ姿を君の中の力みたいなものかな少しばかり余計な人格がついちゃったけど

これも君が望んだからからなこれまで僕に力を使わせたあの声もそれは違うよ君が僕を呼んだんだ君が力を欲した時に僕が呼び出されるだからきっかけは君だよ僕が君をじゃあ今は知りたいと思っただろう

何であの先生が君を消そうとしたのかそれを教えてあげようかと思ってね知ってるの知ってるも何も君が都合よく忘れてるだけだよだから思い出せばいい思い出すテオフラトゥースが何を望んでいたのか何を望んでキ

ようやくようやく生まれた私の私の願いを叶えてくれるものわかるだろう私の願いがわかるだろう私の望みがさあ

フラトゥースは少女の命を奪った己の罪を悔やんでいた少女から奪った命で限りなく不死に近くなった己の体を呪っていたそうだから父さんは死を望んでいた。

僕が父さんをあなたがあそこまで白状だとは思いませんでしたよそう言わないでおくれ私には生徒全員を守る責任があるそう生徒全員です誰一人欠けてもいけない

そうは言ってもだねできることとできないことがしっかりしなさいあなたは校長なんですようー ん, んどうしましたなんだあれは

おはよう。誰もいないか。誰もいない方が気が楽かな。明くん。お。フィロ。こんなとこにいた。

Oke jadi disini kita ke kampus Kron Ada sesuatu yang terjadi Ada suatu kejadian

ね、このままではなんだか大変なことになってるみたい<笑>そうだね他のみんなも探さないとおおここにいるぞ

いいですねメグンちゃんはなんか楽しそうだけどハハハハハッ謎の巨大空間立ち向かう正義の錬金術師なかなか燃えるシチュエーションではないかカメラ先輩でも通れないんですか

向こうの方で入り口のようなものが見つかったらしいロクシス君もいたのかあまり姿を見せないほどの。

ちょっと今言ったの誰冗談じゃねえよ。もうすぐ卒業なのに。巻き込まないでほしいわよね。こんなことして何企んでんのかしら。まさか、俺たちも、イゾルデ先生みたいにやだ、やめてよ。あなたたち、影でこぞこぞ言うなんて卑怯じゃないですか。

あんな。でもいいんだ。いいから。ロクシス、入り口のあった場所、教えてもらえる。ああ、案内する。こんなつもりじゃなかったのに。

やっぱりここ以外は全て覆われているみたいです中に入って内側から調べてみるしかないでしょうねうーんしかし危険では危険は百も承知ですですが他に方法もないでしょうそそうですなゼップル先生お願いできますかえっ、ー

今ですかここは校長にお譲りしますよいや私はほらもう年だし何を情けない言い合いをしているんです生徒たちの前ですよ校長先生

教師の仕事です生徒は安全な場所で待機していなさい僕が行かないといけないんですしかし心配なら無用だぞこの俺様がついているからなベインくんが行くなら私も行くよしょうがないな次きあいますか私もぜひ

参加させてください私だけ置いてっちゃ嫌よみんなあなたたちまでわかりました教頭先生それじゃただし危険を感じたらすぐに引き返すこと我々はそこがわから調査を続けますさあ校長

えいいんですか京都グズグズしない生徒だけに働かせる気ですかみんなありがとうでも本当に危ないから。

わけがあるんでしょえどうしてそんなの顔見たらわかるって理由は中でゆっくり聞かせてもらうささあ行きましょう

Kita masuk ke guanya ya, tapi sebelum itu kita cek dulu ya di sini. Jadi banyak orang,、kita、cek dulu, coba kok agak lagi、like、ya, teman-teman. Ini dulu, siap-siap dulu. t r u s kita ke workshop, seperti biasa kita harus buat potion, tapi siap dulu. Jangan lupa, kita siap dulu.

Oke,、okay. oke,、okay, tadi udah ngisi buat bahan potion. Nanti, cek dulu ini, oke, aki, oke,、okay. aki,、okay, okay. di sini. Oh, Lord, nggak jagain ya biar siswa lain nggak masuk. Oke,、okay, kita m i n a masuk. Di sini, di sini.

よやさてここなら誰にも聞かれないよ<音声>これは多分間違いなくおおチっプターアニフンスたもんだまあそうだろうとは思っていたがどうしてなんでこんなものを

じゃないんだそれでは答えになっていませんデーこれ消せるんだろうな我々の手ではい消せるはずですどこかここのどこかにいるはずだからオケーディシー・ハーツ・プリ<音楽>、okay,

kita langsung lanjut aja dan disini memang luas ya t e m a n t e m a n kita cek dulu Oke、okay. k i t a langsung ke bawah disini Aduh agak lag tadi oke、okay, di sini sangat panjang Oh di sini ternyata ada portal kita masuk portal

Uh, tempatnya udah beda lagi ya Iya disini ada pintu Kita masuk Pintunya sebelah kiri Tapi kita Lihat dulu ya p a h disini ada sesuatu Oh ada disini ada ini ya Ada jalan Tapi nanti aja

Takutnya nanti banyak pintu lagi ya teman-teman. Kita masuk dulu aja yang pertama di sini. Uh. Ini di mana ini banyak batu hitam. Eh ini mirip ini ya. Mirip di The Hague yang kita naik gunung.

Ini jangan sampai jatuh, terus sudah apa? Oh,、uh. master, mentor, make work, make w o r Harus dibikin ini, mungkin buat persiapan juga ya, banyak bosnya. Kali ya, di sini juga kita keliling dulu aja ya, teman-teman, karena di sini ternyata banyak resep.

di sebelah sana ada juga oh oh di sini sebenarnya u d a b a t u nih b u n t u nih buntu buntu buntu jangan dulu ngelawan monster deh nanti kalau misalkan ada yang sekitar minibus lah wih udah tiga jam lagi ini n g g a k kerasa nah ini ada minibus nih oke、okay, kita coba

k i t m o c r a t mu i s о h a s a l a h k e r n y a

カネ を, を, を, を解放します。<スープ><スープ>

Okay.

Ya, akhirnya kita berhasil. Meskipun agak lama ya, teman-teman. Di sini kita cek dulu, u h、oh, uh, banyak resep bener ya, teman-teman. Di sini kita harus cari resep-resep. Dan ini kayaknya resep terakhir ya. Iya, iya, iya, n g g a k bisa maju dong. Susah. Di sini n g g a k ada jalan lagi ya, tuh. Di sini buntu, teman-teman.

ini buntu,、okay. uh, perjalanan kita masih panjang, oke、okay, deh, kalau gitu udah sampai n g e l e k n g l e k disana oh di atas buntu ya, mungkin ada resep, oh bener, ada resep bagus deh, cek, cek, cek, good of n e c o a s good of n e c o a s good

terakhir kali ya ini bikin resep-resepnya. Bu kita, oh b e n e r ya, ini b e n e r kayak mirip dedeheg ya teman-teman. Dan kalau dedeheg itu di sebelah atas itu ada pohon. Eh、hey, ternyata lawan ini ya temannya. <tuh>

なぜここにまた手伝ってくれるんですか待て近づくなえっ手荒な真似はしたくないんだおとなしくしないこの人何言ってるの怪我させちゃったらまずいんじゃないの

しくららいいなな構わないだろ要はこいつを連れていけばいいんだもしかしてこの二人偽物だな偽物というよりはええ、何をごちゃごちゃ言ってる逆らう気なら仕方ないね

せこちらに来たの

・・誰にも止められん・飛び出ます・これから

正義の形よ

そういうことだどういうことだどういうことだどういうことだどういうことだどういうことだ

Dan disini udah buntu ya Udah buntu Apa harus balik lagi Kita cari yang lain Apa yang ketinggalan Nah gak ada lagi disini Oh 6 jam Jadi padahal 3 jam Perasaan sebentar banget ya t e m a n t e m a n Disini mungkin kita kembali Oke、okay.

Oke、okay, kita kembali dulu Uh Apa ada yang tertinggal Disini udah resepnya Kayaknya udah aja deh ya t e m a n t e m a n Udah semua langsung Wing of Icarus Kita kembali Jangan lupa us Kita Ke workshop Dan save dulu Seperti biasa kita save dulu

Iya Mungkin untuk episode kali ini Part ke 49 Part ke 49